綺麗ですね。とても辛いですね。<笑>わあ、桜綺麗です。すごい。わーいやあ、すごーい、すごーい。<笑><笑>おお、早いのが来た。 が狭くなってきたね。およそ400メートル先、目的地は右側です。そう、そろそろだと思うんだけどな。右手に建物、で左手に砂利中です。あ、いいね。砂利中、はい、了解です。あ、あれか。あ、こ, こ, はあこれじゃない。バイク止まってるし。これです。ね、これがお疲れ様でした。 え、これ砂利中なのこれ。砂利じゃないじゃん。これ、んなんだ。砂利だと思い込んでた。砂利じゃないや。ここ入れちゃうんだ。また、二<笑>台二台で。あ<笑>、わ、うん、かりましょう。 あ、ってどぐやんの量なんだろう。で<笑>、ね、軽食もあるんだハーブティーもあるんだ う<笑>後からってんおいしい。 じゃあこのまま道の駅東東秩父和紙の里東秩父へ向けて一気に行っちゃいます。はい。ゼロさんだ。何何何 ？M T 零さんだいま。あははゼロさんいた。<笑><笑> 良かったね先。同じ車種見つけると嬉しいですよね。うん。び、うん、っくりする。あんまり見ないんですよね。M T。確かに。うん。R 三もそうだけど。見はいるんだけどなかなかね。はい。OK、はい。じゃあ左に出 ま, ます。はーい。まあなんか見通しが悪いっぽいのでゆっくり走りましょうか。ね、はい。 結構狭いですね結構狭いよね<笑><笑> すごいすごいすごい止めちゃうここにすすああー結構これ怖い。<笑> よしゃあ素敵っこんにちは。 ああこの辺みんな撮影してるからスポットなんだなあ。うんうん 楽しいなあここうん<笑>思ったより緩やかで安心してます今、うんうん、<笑><笑>あ自転車がいます 左手でーーす バイクがいっぱいいるな。は、急激だね。いっぱいいる。もう結構急だよここ。あ、はい。ありがとい車も来てるから気をつけてくださーい。ありがとうございます。<笑>大丈夫かな？<笑> じゃない違うこれじゃないこれだよこれこれああ取れたああパーだあすごいちょうどゆっくりの時にえジーブリー、えー、<笑>ああ本当でいたずら書きされてるねえ残念だよね本当にうーんああ取たろう見れたねー<笑>やったーあここのうどんもすごい有名なんですよね。 ーうん、うん、鬼、鬼うどんってやつ。うんうん、結構山降りてきましたね。降りてきたー。うん。右方向です。こあ、逆光説です。ここでーすはーい。 うーんここだ着いた。うーん。そうシャレですね木造が、ね。は、ね、う初めて来た。目的地は右側です。お疲れ様でし あ, あそうそうバイク専用って確かないんだよな。あここで四台並べられるかな。あいい感じですこの左。うんこれ入れちゃいましょう。よいしょ お疲れ様でした。お疲れ様でーす。<笑>